れれるよ釣り上げろ頑張れ皆さん1日目どうでししたたか楽しかか楽っっっっじゃゃあこれから山県2日目ワンハブ家族ちてマジで 何を持ってかんでいいと思う。ただね、さばいてもらうのはそれそれ市場に持っていったらさばいてもらえるって感じだった。<笑>捌いても。うん、本当よ。しましまのお魚とかおるこオールで。あそこも。わあ、そこの紐のとこめちゃくちゃいっぱいいるよ、うん、おお。これからみんなで釣り堀します。釣り場所渡って。 大丈夫、オッケー、覚えれても浮く。お、餌。でも、お魚を釣れましたら、こちらの発泡酒の中に入れてください。氷締めとなります。はい、わかりました。仕掛けがね、鉛と針のシンプルな仕掛けです。で、機嫌のお魚は本当に、あ、いいか、どこやろう釣れることがありますのでね。もし釣れたら、サワラと入れてくださいね、うん。はい、ありがとうございます。あ, あれ、つきそうやん、大丈夫。あ、うん、であえてつけて、奥の方の魚を狙わないかんって。 あなに投げてみるのそうそうそうそう。 じゃあこでいいんちねえいいたた、ま、見 て,、ね、見てほらあのおじさんあんなにささを突っ込んでるもん。 い, ないわっぺんももうダメなんだダメって言ってたさ。 出ててもいいんじゃないこの魚にしようてか水釣り初めて初めてではないけどいやはじあ初めてじゃないねキス釣りしたな前にね三重県でさ<笑><笑>椅子に座ってねあのおじさんのさどうやってさ 入れるか観察しようあ、ありがとうございますう他にね、釣れないこともあります、はい、例えばね、場所に移動してね、釣れる場所を探ってみてくださいはい、まあ、あの一番簡単なのはね、釣れてる人のお隣に行くことですね<笑>あそこや<笑>そうそうそうなるほど、はい、こ一番簡単でしょ<笑>そうだねオッケー。<笑>うん okay そうやって、うん、あとちょっとやってもらえもあのおじさんのとこ行こうあんまりなくなってるっていうこともありますで餌があのっちょっとなかったら白マに餌がなくなってるっていうこともちっちゃい餌がなかったら行けるんですよね<笑> あおじさんん。終了かかもししれれうちらの場所に行かなな、うんねはい、<笑>な。いいてえましたね。これあてアジこれこれ心配で。 もう十分ですのでありがとうございます。 やはり、このめっちゃむずいよおじさんが、パイを三匹もくれました。ここは、おじさんが、魚が溜まってるって言ってたんでね。おじさん、やっぱプロだよね。おじさん、おばけにプロしたいか、うんじゃのか。そうかもしれん。 待つねえ、風景が綺麗だね。やっぱ岐阜県は海がないからね。海見るだけでテンション上がるね。風が気持ちいい。角 度, な角度やと、もうこう急にしないかないと。そうそうそうそうそうそう。か上手。んで、そ こ, こでしゃがんでみ、座ってみ、座ったらいい。<笑><笑> たたてるよかったよ<笑><笑>よかったよ。よかったよ<笑>あれ でいたみにはいたんさ釣りりましたありがそういかなあ、はい、みんなそうそう。 それを取るためのとととかかなち<笑>ちょっとちょっっろしてもうんお見事だ。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 何いい、ねいいててはい、だ<笑> 確認しに毒があるお魚かど確認しに持ってるからみんな刺すんで痛いいだよ。 思ってるよがががないやつもがないやつもいいいいもるんだ<音楽>あれたおっで か, いか頑張れあすごいすご釣釣たやばい<音楽><音楽>はい、ぐっちゃがれてりました。たしそう<音楽>はい先生初 やっぱね下の方で優しくやって最後。<笑>来た来た来た来た来た頑張れ引きがあ大きい大きい頑張れ頑張れ負けるなおおすごいあだだだだだだだだでかいでかいでかいめちゃくちゃでかいんじゃん。 はい、釣りましたーあーすごいすごい<音声>カンタとキッペイが釣ってるエリアが小魚エリア で, で小魚エリアやけどさ30 セ, 30センチぐらいやあったよねあね、うん、手のひらサイズのもいれば30センチのもいますであっちのにぎわっている方が大物サイズ 小物で3 0センチから大物は一体何が釣れるのかわかんないんですけどあっちで釣る場合は事前予約が必要なので大物を狙いたい人は事前予約をしてください私たちは何回も言いますけどノープランでいつも来るので予約なしでできることで目いっぱい楽しんでまーすワンハム家族毎週金曜日配信中今何時 それとれ、うんいい。ゆっくりゆっくりゆっくり上げてよ。えっ、釣れてる。釣れとる、釣れとる。<笑>釣れとる。頑張れ。<笑>オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。暴れとるよ。釣り上げろ、頑張れ。しゃあ。 で、写真の方を優先しますね、今回は。ありがとうございます。おじさんが3匹くれたけど、それでも何匹釣った。 あ、持っかれ食べカワハギってさういしゃるわはぎはちなみに星い時だったら星 何, 何個ですか、ね あ川が今日もそこやったやってみ楽しかったですあ、切ってこれ脱ごっかお片付けもできたねありがとうございましたみんなお礼言わなありがとうございましたこれ取る一番。OK! ありがとう、トなんやったえ、こっちいっとったよえ、だう、めっちゃリアーうんめっちそう めっいじゃあトレトレ市場行きますか。 最後ままでごご視聴ありがとうございました次回の「ワンハム家族」は和歌山県 VO3「那智の滝と熊野那智大社」へ行ってきました熊野の大自然をどうぞお楽しみにしていてくださいこのチャンネルでは見てくださる方がほっこり元気になるような我が家の日常をアップしていますもし動画を見てよかったと思っていただけましたら是非高評価とチャンネル登録をお願いします また感想や質問などお気軽にコメントいただけるととっても嬉しいです。それではまた次の動画でバイバーイ。